簡単に腹筋を鍛えたい人は必見デッドバグは手を動かすだけで腹筋に100回の効果があるんです今回の動画を最後まで見ることで今までよりも簡単に腹筋に効かせられてお腹が早くへこむデッドバグのやり方が分かってきますたったの20秒です一緒に頑張ってみましょうはい皆さんこんにちはタートルです 今回はですね、デッドバグ腹筋で手を少し動かすだけで、たった20秒で腹筋100回の効果を得ることができるんです。 スマートフォン持ったままできますので一緒に頑張ってもらえたらと思います。デッドバッグは基本的に腹横筋をターゲットとして息を長く吐いてキープする腹筋方法なんですけども今回のデッドバッグは腹直筋にもしっかり効かすことができます。たった20秒で腹筋100回分です。呼吸をうまく使うことで腹横筋も同時に身につきますのでお腹をへこませたい方にもおすすめです。そして腹直筋を使うメリットとしては 腹直筋が強いと、お腹を少し引き締めることができるので、姿勢の改善、反り腰を改善することができます。反り腰になってしまうと、どうしてもお尻やもも裏の力が抜けてしまって、スクワットをしても前ももやふくらはぎが発達してしまって、足痩せしにくい。そういった原因にもなります。今回のデッドバグ、お腹をへこませたい、足痩せしたい、その二方にとってもおすすめなやり方になっています。たった20秒なんですけども、しっかり効かせたいって方のためにですね、 ってしまうと筋肉痛になるかもしれないので今回は2セット2セットだけたった40秒一緒に頑張ってみてくださいそれではやり方を紹介しますデッドバグご存知ない方のために一応紹介しておきます普通のデッドバグは手足軽く広げて万歳して体を起こしてこの状態で息を10秒間吐いて20秒キープ呼吸を2回しますこれでお腹をどんどんへこませながら 止まっとくんですが今回はスマートフォン持たずにできる方は同じように万歳してここで手をクックックッククックとね小刻みに振りますスマホを持っとかないとできない方は足軽く開いて持ち上げて手を前に伸ばして上体を起こして手をクックックッククックとね振りますちょっとスマホブレるんで見にくいかもしれませんが一応見ながら手を パタパタさせます。手をこのように振ることで体が少しくっくっくとね、どうしても手の反動で動いてしまいます。その際にお腹が伸びる縮む伸びる縮むってことを繰り返すので、腹筋運動を早く行っているのと同じことが起きます。これがだいたい1秒で5回ぐらい動かせれるので、20秒行うだけで 腹筋100回分という感じになります。クッククッククックとね、これゆっくり動かしちゃうと、あんまり体が動かないので、ちゃんとクッククッとね、早く手を振ってみてください。呼吸は同じように、10秒間ふーっと細く長く吐いて、一度吸って、もう10秒耐えるっていう感じです。もし、 息10秒吐き続けれない人は5秒ぐらいでもいいです息は止めないように吐き続ける吸ったらすぐ吐き続けるっていう感じでキープしてくださいそれでは2セットやっていきましょうスマホ見ないとできないけど腹筋しっかり効かせたいよって方は万歳してください万歳辛いっていう方はスマホ持って振ってくださいそれでは20秒間頑張っていきましょう少しね肩がだるくなるかもしれませんが終わった後にね少し肩回しますんで 頑張ってくださいそれでは足ちょっと開いて体を起こしてテレビでできる方は万歳で振るスマホ持ってる方は見ながらしてくださいそれではいきますスタート息しっかり吐いて手しっかり振ってくださいはい吸って吐いて どうでしたか止まっとく分よりもやっぱり腹直筋を使うので腹直筋強い人はねあんまり効いた感じしないかもしれませんが2セット目やっていくと効いていきますそれではいきましょうスタートはい吸って お疲れ様でしたどうでしたかやってみた方よかったらグッドボタンや感想教えてください今肩をねちょっと振ったのでだるくなってると思います肩をねしっかり上げて落とす5回 12345OK、OK、そしたら今度力こぶ作る感じで肘でぐるぐる回してください5周12345反対 12345はい OK です。 デッドバグで手を振ることによって今のたった20秒2セットするだけで腹筋200回分になりますなかなかね腹筋こうやって12ってやるのはね首や腰が痛くなるできるだけ少ない回数でお腹鍛えたいお腹へこませる方法なんかないかなそういった方にはね今回のデッドバグ手を振ることで腹筋を鍛えることができますのでまた動画を見ながら何度もやってみてください各種 SNS もやってますんでよかったら説明欄から見てもらってリンクのフォローの方もしておいてください今回もご視聴ありがとうございました you、okay.